はい、ということでね、うん、今日はあのゲーム実況をねは い, やっていライブ2人だけでやるのなかなかないよねないね、うん、世界のコースはいで実はトミーがなんか病院に行ってた時かなうんサブと佐々木と俺で遊びでやってたのよ、うんうんうんうん、で1位って出てるでしょ全世界世界で全期間で難しいで選んだ時に、うん、スーパーミートブラザーズってやつね、うんうんうん、これをねやってたのよ はいはいはい。でとりあえず零点五六パーなの。一パー切ってんじゃん。俺クリアしたの。ええ。映像撮ってなかったの。いや、撮れよ。いや、普通にふざけてね。うん、そしたらできたから。はいはい。ちょっとトミーと一緒に、うん、一緒にちょっとまあ。ていうか、まあ、まあ、俺も。見せたいということだどね。どうぞ。上手くなったよってことよ。なになになに言ってんの。まず、あ。壁切り。ここ。おお。え、この。 のこみたいなの当たったらダメなんだ、うん、次このステージが見ててよ、うん、あれあれ、うん、できる気にしねえわ、うん、本当に1時間ぐらいやってたのよ3人で、うん、1回だけできたの1回だけこうすごっでここが怖くてここワンワンの後についてるからうんあでもできそう今日で今度こっち あ、もう知ってるのんのなぜそうごめんね壁切りがすごいやんでこの後が何やってんの今こうグーって時間待ってんのじゃごめんねなんか俺集中しちゃってるわやばいな何何何や、このやり方も俺ら知らなかったんだよなんか見たのいや見てないすごっ1時間以上待っのこ れ, これはどうやってやってるの手が 壁に向かって降りてるだけへえ0点あやべでこれで1回こうしてここにするここの間を通ってやべっ解説<笑>この間を通ってやべっ解説<笑>そうそうそうこれねあそこまですら行けないっていう体だたしさうん 謎の操作ミスこの後かあとたくあのそうだここ出た後にこうおーいやめっちゃ難しいなあの間に入るけどねでワンワンもよく分け危ぶ今度こっちいきますうんここ難しいぞここ壁蹴りくしで超えてこうなんですよなるほどここが素晴らしい、はい、大丈夫 大丈夫なだここ。ここ大丈夫なんだ。<笑><笑>もうこうこういうやり方で行っちゃうん。当たんないんだね。あ、もうゴールですよ。あそこまで行ったら。はいはい。だからもうここはベゲージ上がっていくとまた。行きますよ。素晴らしいですよ。あ、行ったわ。あっ。よしこっ。ここまで来たぞ。こっちも大丈夫ね。よし。もうあとあそこだけだから。 ここはね、ハ当たっても大丈夫めっちゃ難しいのよポンポンポーンで要するにここを蹴り上がっていって向こうで蹴り上がったのにちょっと戻ってさあで最後ジャンプな最 後, 最後どこでジャンプするの壁からうんおこれめっちゃ難しい本当にこれもう決めますよでも頑ンっから今からさあいった戻ってジャンプおっしゃ ー, っしゃーすっげー危<笑>ねー<笑>よかったほんとに<笑>めっちゃ緊張したわ これとかやってみるめっちゃ短そうだけど短そうですねああなるほどなポンコツ目早くエンジンかかりやがれ<笑>エビとかえ<笑>全然意味わかんないけ一体やってみるでもちょっと<笑>面白そうだねこの他はねなんかそのよくわかるじゃん見て、はい、題名ででもあれはよくわかんないけど18位だからねいいいこうやって選ぶんでいいんかな<笑>えめっちゃ怖いんだけど<笑>じゃあいきますよ、うん、メタルハウスとか やばい。<笑><笑>もうじゃん。ちょっとマジでどういうこと？<笑><笑>もうじゃん。タイムアップだって。そ, そうそう。ちょっとどういうこと？え多分そんだけのステージなんですよ。じゃああっちに飛ぶってこと？<笑>超えれないでしょお前<笑>。<笑>お前マジで<笑>。それで超えましょうよ<笑>。超えないバットだって。お前<笑>。<笑>乗りもできない。<笑>痛い。もう始まってる始まってる。 <笑>その時点で多分もうクリアできないんで<笑>ちめっちゃ上下するんじゃないですかあそうそうそうえ<笑>ちょっとやってみ<笑>あ、どうやって飲んのあ、分かった大体分かったぞあの上でも走んなきゃダメなだねだからねオッケー。おお<音声>いけますねいったあっ<笑>この辺やってみるえ二<音声> 21とかどうですか 敵鉛筆の鍵が上手い。解けなければ誰でもできるヒント。やばそうだから選んだ。これをクリアしてな俺らはまたでかくなるかも。これない<笑>見たことねえこんなコースある？ずるしてね俺。割割とずるしてました。え違うんだ。あでもあの鍵が多分いるんですね。うわ。 いやいやいやいや無理だでそこでええ<笑>あそこのちっちゃいとこにいなきゃいけないってことほ、はい、別パターン行こうさぶサさそこあっ<笑>でもいいジャンプして今のとこで乗り乗りながらみたいなそうそうそうやお前危ない危ないない どうやってあそこに乗ったのうーわうわっやれるよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>来きた時に後ろを追ってってあそこで止まられるんだあそこでぴったり止まってればいいのかよ 別の方向でいく。でもあの、滑りますよね、めちゃめちゃ。うん。ピンポン。もうやだ。<笑>頼むぞ。そんなわけないの。そんなわけないっすよ、さすがに。そんな簡単じゃないのそな。そんな、そんな楽な話ね。え、走る。 な、まあ、まさかかマ<笑>マジでマジででおおいいい何何が面白んんんだよマジで何だよよったんすか今の時時間間そことあるんな難しいな<笑>あんなに。だからここでも え こ, こ, でここで待ってとかうるせえと思ってたんだな<笑>作ったからし毎回見逃してってるよって、うん、いやいやもうどんどん遅くなってるからお前らっていうさえいやー<笑>悔しい悔しいな確かになんだこれめちゃめちゃ長く撮ったな今日は い, えいということでねうん今日は何ですかマリオメーカーマリオメーカーのめちゃくちゃ難しいやつを初めてやってみました鉄壁<笑>なセキュリティの鍵を奪え<笑> っていうのやってみました、はい、超簡単でしたね、はい、実はカすみませんすみません、ほん ど, どうやって動画にしようか<笑><笑>はい、<笑>じゃあまたそうだねあの<笑>家庭で言ってないからねカこれ、<笑>家とかじゃないからねトだんだんできるとかじゃなくて最後、えー、えそうやってやんのみたいなね、はい、はい、じゃあまた明日明日だト<笑>はい、OK up.